どう自分転換になるかもなちょっとなるあの運動中にこもると本当にストレスだから散歩中です 今からちょっとお散歩行ってきますはいずっとうちにこもるとちょっとストレス感じますのでリチャードといるとストレス感じますのでこちらのセリフで皆さん散歩してますかなんかね太陽を浴びて気持ちいいよねやっぱりねでもそれだけじゃなくてビタミン D も体の中で作られるらしいですああ、そうそうそう浴びると、ね、そうそうそうそう だからビタミン D があったらウイルスになんか免疫力もつくらしいです。うん、うん取ったら、うんもう 買いすぎだねうん<笑>この3杯買いました重いものはサムが結局持たなきゃいけないのでそうです分けてます今はい<笑>軽いの割れちゃうと。うんサム力持ちたから 帰ってきたら、僕たちはこの消毒剤所得税しいろいろ所得してます。体、手につけないでよ。一応服とか、ジーンズ、あと背中。はい、えっ、ー、と顔中心？顔ダメ。どこ中心？これ持って。はい。 はい、手前向いてバンザーイはいサンキューカバンにもちょっといつもお家に帰るとこんな感じでやってますはいはいスマイル、はい、<笑><キ>モ。<笑>それから手を洗います えらい石鹸使ってるね。はーいはいパーフェクト。オッケー。お水が冷たい。大丈夫。うん今日何作りますか。今日のお昼ご飯でしょ。はい。えー、っとね買ってきた鶏肉を小分けしてるのね。うん、あのたくさん売ってるやつ買っているので。うん この鶏肉ね、うん、と大根の煮物、うん、とあとインゲン、はいんげんこれをサバの缶詰と合わせようかなと思ってます、うん、これとあとはお味噌汁ねわかめがあるのでわかめのお味噌汁を作っちゃいます、はい<音楽> 昼ご飯作りましたはいたぶんね、お疲れ様ですいや、全然そう思ってないよ思ってないよ<笑>お い, <笑>、はいうん、いただきます、はい、大根コロナウイルスのせいで、はい、僕たちは今 うちにずっといます、うん、ほとんど自炊ほとんど自炊合食がなくなったでも、ね、自炊も自炊で健康ですしよくでしょサムはお家で作る時はお塩一切使いません、まあ、お味噌汁とか醤油とかにお塩入ってるからねそうだねうん一応薄味を心がけてます コロナウイルスっていう件でちょっといろいろ大変だけどでもいいこともある、うん、まず一番はつまりもっと清潔にいろいろ手を洗ったりそれからがいしたりうちに帰ってきたら所得剤を使って所得したり、うん、所得剤を使ってもっと衛生的になって。 衛生的になるからそんなになんか風邪とかひかないようになるっていう感じする花粉症だけどね花粉症はどうしようもないで す, すい、ね、しんどいです<笑>例えっ、えー、ともっと自由っていうものをもっと大事にしたいなっていう気持ちになると思います自由 行きたいところ行っていう気持ちあるんだけどでも行けないっていうのもあるんじゃないああそういう意味ねうんだから自由の大事さをね再確認できたって感じうーんまだいいことあるようん。家族との時間増えたっていうのもかなりいいと思う家族っていうのはサブのこともしかして そも大じゃなな。いよ、み ん, な<笑>うんそれも今まで毎日仕事に追われてるからそんなに家族と一緒にいる時間はないかもしれないねまあ確かにね今はちょっと逆によくないかもよか夜遅くまで起きててお昼前に起きてみたいな<笑>すごく<笑>今日もすごく遅くまで寝たでもたまに今日まあ今日2人とも9時ぐらいに起きたよね、うん そうかねでも早く寝たのにね<笑>大丈夫<笑>